皆様、ごききにょう。シュウメイユンと申します。本日も一日、お疲れ様でございます。さて、本日は中日でございますが、コーラの対策のため、おうちで、コラスターのグルメカラッチマを楽しんでおりますので。はい。それでは、後で、レンダムバイクを運転で、 島一いを観光させていただきますよ。なお、安全運転のため、しばらく話をしておらず、運転に集中させていただきますよ。はい、それでは、行くべよ。 うわ天気がいいですし、海も素晴らしいじゃないかと思います。 はい。ここで、終わります。はい。皆様、いかが思われますでしょうかよし、よろしければ、ご感想など、お教え、いただきましたら、嬉しゅうございます。ご経こ誠にありがとうございます。今後とも、どうぞよろしく、お願い申し上げます。はい。それでは、 またお会いしましょう。しじれだしまーす<音声>。はい。それでは、先輩いたしましょうか。 わあ、いいところですね。 はい。ここで、おわらせで、いただきますよ。ごけらに誠に、ありがとうございます。